今回の動画のテーマはロールプレイングゲーム RPG の世界を皆さんにお届けしていきますこのダナンの近くには幻想的なホイアンの街そして現実離れしたミーソン遺跡があるんです最後にはドラゴンとの対決も待っています今回はそれらのスポットを取りにまあ カリウドトンでも言うのでしょうかその3つのスポットを取りに行ってきますということで、えー、ホイアンまではバスでだいたい45分程度お金は4万ドンかかりました ミーソン遺跡に到着しました残念ながら空は雨模様になってますじゃじゃーんということでウォータープルーフバージョンにコスチュームチェンジですチケットが15万ドンそしてカッパが2万ドンでしたこういう時きゴ p r o 役立ちますねあれあのあんな感じでいいじゃないですか後ろにすれいいやいや、ま、前からいろんなものをちょっとダサやん可能性があるドラえもんじゃないな。確かにうまいこと言うね大森林の中を滑走中です この遺跡はチャンバ王国の宗教ですねキンズー教柴派の宗教が、えー、収められている聖域になります未だあその全てが解明されていないことでも有名です我々は今その聖域へ向けて法を進めております雨の方はだんだんと強くなってまいりましたこれはまさに第一の関門我々を聖域へと近づけようとしない設定の一つなのでしょうか ね、晴れの日よりは雨の日の方がレアよね初の雨ロケよね、これねこれらが強いノリで雨って最悪の組み合わせだ。ゃ確かにこのゴロゴロ雷が直撃してもおかしくない 誰か高いっおっ遺跡の方到着しました こ, うこれらの遺跡の全てはセメントとかボンドを使わずに建てら れ, て た, ら建てられたようで全て石がこう重なって積み上がっています900年もの間現在も建ち続けているという状況ですしかしながらこちらはですねレプリカらしく本物の頭は盗まれちゃったらしいです ほんで、こっちは本物らしいですで全員やっぱ盗む時は重いので神様の頭だけ持っていくのが主流だそうですよこちらがこの遺跡の中で最も重要とされる芝の椅子芝がここに座ってたらしいですここからミルクとか水をかけて芝を洗ってそちらで抜くというようなことをお祭りの旅にしていたみたいですちょっと遺跡の中に入ってみましょうか中はとても薄暗く光を一切通していませんでした お供え物を入れているような場所もありました。こちらの塔はウォーターポットが中に収められているんですけど、えー、オリジナルのものらしくて、実はベトナム戦争の時にここはかなりの破壊を周囲が受けています。その名残がこちらに数個弾痕が今でも痛々しく残ってます。芝のモニュメントで体にはこうヘビが巻きつけてあるのが特徴です。 しかしながらやはりあの頭部だけは盗まれてありませんこちらの芝の像はですね完全オリジナルなものでダンスがとても上手いとされた紙ですこちらの建物は戦争のあと修復が今でも続けられているのですがほぼ手つかずのままで、えー、戦争のあとで修復がされていません 他の建物と比べてかなり破壊が進んでます特徴的なのは怖いマスクが所々施されていて不気味なものがありますまさに RPG のゲームの中で出てくるような遺跡だったのではないでしょうか何か宝物を見つけるなら間違いなくこういう場所でジュクッジュクッジュッとゲームの世界観にぴったりの遺跡ですライティングに合わせて女性のしなやかな踊りと息のぴったり合ったダンスショーです 口の使い方がとてもうまいですねこうガニ股の気候詞というか男性と女性のコラボレーションです<音楽><音楽><音楽>ここ以外では見ることのできない独特の踊りでした乗船ですおわ<音楽> 大きく変わったこともなく、のほほんというクルージングが続いております、<笑>そのランタンで有名な町、雨でもランタンの美しさは衰えません、1999年にホイアンの古い町並みとして世界遺産に登録されました、町中、ランタンが綺麗に光っております。 現在では本屋のランドマークとしてしっかり定着しているあちら日本橋になります実は現在ベトナムで流通している2万ドンの裏側にもあちら書かれてるんです日本人が建設したらしくて日本らしさとそしてあちらには鳥居もあります日本橋の向かいの橋では多くの人がベストショットを求めて記念撮影に勤しんでますなんか中の造りは 中国のもののももと言えそうな感じの看板がありますすっかり雨も上がって日も暮れるとランタンに火が灯ってとても幻想的な世界にその姿を変えていますファンタジックノスタルジックロマンチックな世界ですこれランタンが和紙でできているからでしょうかその光が通り抜け方が非常にほわんと柔らかい通り抜け方で。 通常の明かりとはまた違った味わいがあります店も全て古民家風でこう古ぼけた感じで歴史を感じさせる街全体でこうシチュエーションがかかってますまた川岸にはも う, こうランタンで伝送された船が可愛らしくもこうやっぱキュートですよね色合いが川をプカプカと横断していますっていうか私の顔見えないでしょはい水路流しのようになってとても綺麗です<笑> とんでもないボートの量がぷかぷかと浮かんでああやってボートに乗ることでですね ボートがランタンを備えているのでそれ自体が灯籠流しのように水に反射してとても綺麗ですこのように通常日でも十分に楽しめて綺麗なんですが毎月満月の夜にはですねランタンフェスティバルが開催されてこれとは比較にならないほどのランタンが勢ぞろい出てきますですのでどうせ来るんだったら満月の日満月の夜に日付け調べて訪れてみてください 今以上に映える綺麗なものが見れると思いますそれでは我々は今からダナンに戻りラスボスのドラゴンとの戦いですやっと今ドラゴンブリッジに到着しました祭りの影響もあるのでしょうか周辺はかなりの人だかりです 自分のこの汗具合のテカリ具合もまあ半端ないものがあります全長6 6 6ルにもたり横幅は6車線にもなっていますご覧くださいあちらの方には誰かがドローンも飛ばしています毎週ですね週末夜9時から15分間と噴射が行われます橋の上も下も横も人々 人, 人, 人だらけですさすがは 引きが違います。うわファイヤ話し始めました。火を付け始めました。すげえ、この日の上がる旅の完成が面白い。こちらまでもわっとした熱風が届いています。すごい威力です。完全交通止め状態です。 体が壊れる マジで冗談じゃなく最悪ですあちらの口の前にあちらの口の前で見るときは十分ご注意くださいもうスプラッシュマウンテンの日ではありません滝の中にいる状態に瞬時にして変わります携帯電話やこういった機器類は破損するおそれが十分に考えられますビチョビチョですこれは完全にアトラクションの領域を超えています いやにしてもあの水量半端じゃなかったねマジで笑いました、ね、<笑>思った以上に面白かったしかも安いよねそんなに金かかったアトラクションに参加してないし で, でも十分楽しめためちゃめちゃ人気急上昇中の観光地なん で, んで成田とか関空から l c c 出てるらしいんでこれからもたぶんカラーに。 あのドラゴンはギネスブックにも登録されおったらしい 長, 長さで鉄製の橋でロールプレイングゲーム完了を全クリックいたしました次回は冬をお送りしますので日記の最後のページに近づいてますねどういう心情ですかもう、ね、早く終わってほしいかその終わってほしくないか大変なところもきつい部分も も, もちろんあるしあ家族に会いたい日本が恋しいっていうのは十分あるよねそれはありますね